旅に出なくちゃ。 住みれない仕事のこととかいい加減な洗濯物に脱ぎっぱなしの靴下の行方君は言う僕も言うここの価値はそれだけじゃないって一生という時の中で過去と未来の中間点だぜ 「でも賭けも出せじゃ務まらなくていい加減 旅に出なくちゃ後悔だけは忘れて君と二人俺と飛び出すだけそうだ旅に出ようかそうだ旅に出なくちゃ それで